ちょっと動きがうなんかおかしいって思った時もしくはもう完全な私四十肩です五十肩ですという方にぜひやっていただきたいストレッチ一緒にやっていきましょうはいそれではね転がっていただいてうつ伏せになります右手横に伸ばして吸って吐いてゆっくり体左に倒しましょうでそのままでもいいし上の足後ろの床ちょっとついていただいてもいいです 手のひらは床ぐーっと押しながら肩ね床についてる方の右の肩の胸の前あとは肩甲骨の方も緩んでいくのを感じていきましょう長く吐いていきますはいゆっくりとうつ伏せに戻りましょうそしたら手を肘90度手のひら床触ったまま吸って はい、で体ゆっくり左に向けてこのままでもいいしいけそうだったら上の足後ろの床にちょっとつま先ついていきましょう手のひらしっかり床をして床についてる方の右の肩の前あと肩甲骨の後ろあと腕もねちょっともしかしたらビリビリってくるような刺激あるかもしれません決しして無理しないで 気持はい、ゆっくりとうつ伏せになります。そしたら、床のいたまま肘、右の肘ついたまま、こうやって手をね、浮かしていきますね。吐いて、ふー、手のひら床から離します。下ろす、吐いて、ふー、額は、ね、手の甲の上でいいんですよ。吐いて、手のひら浮かして、 下ろす吐いて肘まで床ずっとついたまま肩のねこの周りの小さな筋肉ほぐしていきましょうふーんと吐いて持ち上げて吐いて持ち上げてはいそしたら今度は腕全体を浮かしていきますねただ右の胸はついたまま吐いて腕全体 はい、手持ち上げて、肩甲骨を使って腕全体を持ち上げてます。ゆっくりと、でもね、しっかりと肩甲骨を使っていきましょう。脇は降りてこないように脇90度、肘も90度でやっていきましょう。胸が離れないようにしますね。はい、そしたら反対やっていきます。 左手真横に伸ばして、でゆっくりと体は右に開いて、上の足、後ろの床ちょっとつければついていきましょう。手のひらしっかりグーっと床を押して、このね、床に近い方の肩の胸の前、そして肩甲骨が背骨にグーっと寄っていくのを感じていきます。ふー、でもね、だらーンとしていきましょう。ね いつもね、毎日頑張ってるから。で寝る前にちょっと自分の体、こうやってね、ケアしてあげましょう。はい、ゆっくりと、うつ伏せになります。肘90度。体、ゆっくり右に開いていきます。上の足、後ろの床、ちょっとついてもいいし、つかなくてもいいです。ふぅ。さっきよりもね、もっと強烈に、この、左の胸の前、 るるのを感じじ方いいいらっしゃるんじゃんないかと思いますねここねしっかり伸ばしてあげると前肩とか巻き方も治ってくるし四十肩五十肩とか肩のね動きも本当にスムーズになってきますよはいそしたらうつ伏せになりましょうはいそしたら肘は曲げたまま肘、床ついた状態で手のひらだけを床から浮かします 下ろす繰り返しますね、吐いて持ち上げて、下ろす、吐いて持ち上げて、肩の周りについているちっちゃな筋肉、そこを少しずつじわじわ動かしていきます。気持ちいい範囲ですね、痛きもの範囲で動かしましょう。 また平行に肩甲骨を使って浮かしていきますねはい、それでは行きましょう吐いて肘を全体浮かしただね、左の胸は床についたままです左の胸は床についたままで、腕は肩の高さで横に出てて肘90度じわーっとでこうやって寝る前にちょっとこうやって動かしてあげるだけで 肩周りのの、ね、動きき全然違っっててくるので、ぜひやっていきます。はい、そしたら今度、横を向いて、手のひら、前で重ねて、手のひら両方とも天井を向けます。で、吸って、なるべく爪、床、触りながら、後ろ、手のひら、ずっと天井です。顔は左の手見ていきましょう。で、ゆっくりと前。これ繰り返します。吸って、後ろ。 はいで前上の足膝だけ床ついて下の足伸ばしちゃってもいいですよはいゆっくりと前吸って後ろ吐、はいて前もしねこれがきつかったらこういうふうにね浮いちゃっても構いませんで後ろに持っていきましょうで、ゆっくりと前で後ろ 床触ってずっと床触って戻ってきますでもねちょっと肩がね硬い時はねこのぐらい浮いちゃってもいいですよはいそしたら反対行きましょう反対見ていただいて上の手も手のひら天井です吸いながらゆっくりと後ろ吐いて前手のひら重ねましょう 吸って、後ろ。手のひら重ねます。上の足を前の床について、下の足伸ばしちゃってもいいです。吐いて、手前。ね、爪がつかなかったら、こうやって宙浮いちゃってもいいですからね。できる範囲で動かしていきましょう。できる範囲で動かしてると、だんだん肩の動きが良くなって、 大きく回るようになってきます決して無理しないで少しずつ動かしていきます呼吸に、ね、大きくしていきましょうはい、いかがだったでしょうかこの ストレッチエクササイズ肩の四十肩特に五十肩でお悩みの方もしくは肩がちょっと動きが悪くなってきたかなって怪しい方にとっても効果的なストレッチなのでぜひ寝る前などやってみてくださいこちらのチャンネルでは更年期前後の女性たちが抱える体のお悩みを解決する運動苦手な方や忙しいママたちでも簡単にできるストレッチエクササイズマッサージ骨盤低筋呼吸をご紹介しています もしお役に立ったらいいいねボタン、ンそしししてチャンネル登録よろしくお願いします。ホットフラッシュや更年期太り肩こり首こり腰痛日々の小さな積み重ねで体調ってね本当に良くなりますなので諦めないで小さな日々の積み重ねをしながら人生後半戦も楽しくそして健康的にしなやかに生きていきましょう。